こんにちは、太郎です。お久しぶりでございます。はい、ということでね、今回、えっと、とりあえず、アイドルの一次選考は終わりまして、で、これから二次選考に入ろうってところです。まあ、その報告はね、個人宛てに皆さんに送ったので、まあ、随時楽しみにしていただいてってところで、今回はですね、なんと、ビャーンアゲアゲの化粧水ができましたー。これはね、どういう意図で作ったかって言いますと、僕のね、肌、 ニキビ肌。と色々な成分を色々試 し, 試して、試して、試して、試して、自分の肌。どっちかって言うと、俺の肌に合うように作りました。俺がニキビができにくいような、こう炎症成分だったりとか、をたくさん詰め込みましたっていう商品になります。で、医薬部外品ではないので、化粧品です。でね、今日はね、これが今、部屋にバーって、バーってちょっていっぱいあるので、これにバーコードを貼る。 バーコーコドを貼る作業たたただただ流しいいと思います30分後にまたミーティングがあるのでそれまでになるだけやりたいと思いますこんな感じでバーコードを貼っていきますバイトでやってくんないか な, なんかこういう事務作業はいこんな感じでいっぱいありますペロペロこれに1枚ずつ貼っていきます最近やっぱり「アゲアゲは何してんの?」っていう声をいただくんですよ YouTube 全然上げてないし「何をしてんの?」ってところで「 言われるんですけど最近はですねこういう化粧品の制作をしたりとかやりたいことがねいっぱいありすぎるので今は本当に化粧品の制作事業と今アイドルのプロデュースと SNS のコンサルティングみたいなところをメインでやらせていただいておりますまあ、実際ねいろんな業務提携の編集者さんだったりとかそれこそまあ編集者さんとかって。 実際結構僕身内で固めてるので個人的に DM 来た人とかをメインで採用してます皆さんは元気ですかってところ皆さんは元気ですか最近本当に YouTube 最近本当に YouTube を見なくなったというか全然見てないんですよねだから YouTuber との関わりとか全然なくなってるますね 釣り目とかは、ちちょくちょくくうんですよアウトレット行ったりとか最近渋谷のカフェで会ったりしましたオッケー、2箱目まて、これダルすぎるやばいやばいやばいこれ40箱やんのだるのダルすぎるなんかね話す内容とか探してたけど特にないなないのでとりあえずえっとアイドルのマネージャーも募集してるので是非連絡ください あと化粧品事業が大きくなった時のスタッフみたいな一緒にジムだったりできる人も募集してます、はい、早めに囲っておきたいのでご連絡ください、はい、ということで今日の太郎でしたこのままねライブ配信でもしながら頑張りますバイバイ